今回ラジオの連動企画何しようかなって思った時に、はい、ラジオだと何か目に見えるものってあまりうまく伝えられないなと思って、うん、動画だったらできるかなしーちゃんも私も割と自分で絵を描きがちなんで、うん、じゃあおのおのがなんか今パッと絵を描いてその絵を元に曲作ろうみたいなのどうかなと思って。しかも自分が 絵に自分が覆曲つけるんじゃなくて相手が相手 が, <笑>相手が描いた絵に曲をつけるっていうでも何が来るのかわからないみたいなそうそうそう面白いんじゃないかなと思ってやってみたいと思いますはい、はい、描けるかなそんな、ね、しーちゃんワンダーランドな感じなんで、ね、じゃあ私ワンダーランドな感じな<笑>私は割とどっかにありそうな雰囲気の絵になるね てて何何<笑>すごく便利なあのパッドというものがあるんで、はい、<笑><笑>お互いに制限時間どうします決めなきゃね制 限, 制限10分ぐらいで書く10分ぐらいでト 温泉駅に設置されたラブピアノを弾きに来てるんですけど、シワからララブピアノで、ちょっとこれのイメージで即興演奏していきたいと思いまーす。 Bye.